次は新鎌ケ谷新鎌ケ谷です北総線成田スカイアクセス線新京成線をご利用のお客様はお乗り換えです。The next ・ご乗車ありがとうございました間もなく新鎌ヶ谷新鎌ヶ谷ですお出口は左側です国葬線成田スカイアクセス線新京成線をご利用のお客様はお乗り換えです お忘れ物ございませんようお気をつけくださいこの電車は各駅停車砂橋行きです